は正直ビビったのだよビビってないのだよ顔の横を通ったのだよ高尾もう少しで当たるところだったのだよ真似をするな